みんな、お箸ーやっぱり慣れねえな、これ。ということで、どうも、はしたでーす。えー、なんとなーく今日は我が家のキッチンを探したいなって思います。ということで、今日は、え料理嫌いが送る料理動画でございます。料理嫌いっていうか、料理苦手なんだよね。そう、あの、僕、あの、家で一人になる期間っていうのは月1ぐらいであるんですよ。 で、その間ですねあのー、大体ろくな食生活しないなーともう完全に偏った食生活しかしないなーということで今日はねちょっと皆様にそんな健康でヘルシーなあしたの食生活お送りしたいなーって思いますうんということで早速作ってけくよー今日使うのはこちらーえーサイコロステーキ成形肉ですねーこれを焼きまーすうんちなみにこれなんですけれどもえー、多分消費期限2週間ぐらい切れてます うん、そう先週1回解凍して別のパックに移し替えたんですよでそれをさらになんか2日ぐらいあの溶かしてからの今日作るんで結構ねあのー、もう変な菌とかたまってないかどうかとか心配なんですけれどもまあいいややっていきましょうどうせ腹壊したって明日休みよしということでまずはえっ、ー、とミニピコイ パンに油をのせまーすうんで早速これを転がしちゃいまーす、うん、ちなみにあのこのステーキ以外はあとはもうご飯とインスタントの味噌汁しかないですからね、うん、あのすっごい健康的でしょ、はい、ということでステーキをね、えー、鉄板の上にのせましてこれからねまず、うん、このパックを 一応じわっとやっていきたいこところなんですけれどもまず焼くところはねこれ固定カメラだからさちゃんと入ってないような気がするんだうん、うん、ちょっと僕の顔は別に見えなくていいんでこんな感じでサクサク作っていきましょうっと、うん、まあ焼くだけですけどね焼 く, けで焼くだけでこんなに健康的な生活でいるんですよ健康でヘルシーな生活を送れるんですよ、うん、お肉焼くだけですからねあとご飯と。 お湯はからですねえ簡単でしょこれ栄養価どうなってんだろう真面目に「人生最大のない革命起こすよ僕この世界でしかイケメンにはなれないの人生最大のない革命」最 しかしうんだっ け,、うん、なんだっけバーチャルバーチャルの世界でしか君と恋人になれるのだっけうん人生最大のない革命を起こすよ僕この世界でしかイケメンにはなれないのジーンお<笑> すっタイミングいいのか悪いのかはありませんけれども、えー、ご飯が炊けました「人生最大のない革命起こすよ」「僕この世界でしかイケメンにはなれないの」「人生最大の大革命バーチャルな世界でし なんだっけまたかし飛んだよ。うん。後で確認しよう。手を上げて、右を見て、左を見て、また右を見て。忘れ物、忘れ物、鼻さないてね、温度だけ。とある国の、一国の、 どここかの国とあ、これダメなやつだいぶ や, やがってきたよし、うん、だいぶろでいやあのあれカットトップバリューを入れます。 あ油が飛ぶあらもう火はきしてねあっちょっとこぼれたと焼き上がりましたじゃああとはこれを鉄板に乗せて鉄板に乗せてはい出来上がりーまずはえーっと とってもとっても美味しそうなサイコロステーキが出来上がりましたやったねさああとはご飯と味噌汁ですご飯はさっきかけ上がりましたねで味噌汁はまあ僕味噌汁の作り方なんて全く知らないんでインスタント味噌汁でどうにかしますはいインスタントあさりだそうですはい ご飯はこんな感じでテーフがやばいっ待ってやばい、お湯沸いてる沸いた沸いたね。入れてゃいますあーよかったはい、インスタントの味噌汁できましたじゃあこれを持っていきましてはい、ということで出来上がりました突撃発射の晩ご飯ご飯と味噌汁と サイコロステーキ最高ですねとってもとっても美味しくて健康的なしょうじが出来上がりました噛んじゃったいいところだったのにはいであとお酒ですね今日僕あんまりお金持ってないんで今日は麦とホップっていう発泡酒で我慢しますということでえこちらは今日の明日の晩ご飯でございます皆さんいかがでしたか食べたいと思いませんかあの作るのすごい簡単なんでね是非皆さんも あの、食べたいなって思ったらぜひ試してみてください。しょ、俺パしませんよ。以上、明日の晩御飯でしたの晩飯でということで、これからね、この晩ご飯をおいしく食べたいなって思います。ということで、皆さん、それでは、ごきげんよう。さようなら。次あんのかなこの企画。とりあえず、いただきます。じゃあね。